ね、えなんかいい雰囲気の場所じゃないべ別に狙って連れてきたわけじゃないんだから気まぐれそう、ただの気まぐれよここから見る夜景気に入ったでしょわ私じゃなくて夜景の方を見なさいよほら早くあっち見て なんかいつもよりよそよりそそしくないもしかしてバニー姿の私といるのが恥ずかしいとかふーんそれならもっと近づいちゃおっともう可愛げがないなんて失礼ね出会った頃はあなたに興味がなかっただけで私だって普通の女の子らしく振る舞えるわよ<笑> あなたにも私が大勝ちするところを見せてあげたかったわ。今度は一緒にどうかしら。